終わるはずのない愛が途絶えた命尽きてゆくように違うきっと違う心が叫んでる一人では生きてゆけなくてまた 誰かを愛している心悲しくて」「言葉にできない」ラララ「ラララララララララララララ 言葉にできない」